聞いたんです今回はガンダムマーク2制作のパート35になりますそれではご覧ください今回はこの穴になってる箇所に磁石を仕込んで穴を埋めていくところからですまずはこの突起がいらないので除去していきます ここにあるモールドも使わないので埋めておきます。 まずはそこに貼って高さを均一にしていきます。 なっているのでよす<音楽>横幅が6ミリだったので1ミリ角棒を端に貼って磁石の位置が真ん中にくるようにします。 磁石はこれを使います。 大丈夫そうなので接着していきます次は蓋になるプラ板を貼っていきます。 までできるパネルラインが太さを揃えたいので一度埋めて取り直そうと思います。 このデザインはこんな感じにしようと思います。それではスジ彫りしていきます。 1ミリタガネの印が全く見えなくてやりづらかったので手肉で見やすくすることにしました。 このままだと中心がわからないので中心を出してマルモアルドを作っていきます。 ヤスリで高さを揃える前にタガネを入れた方が安全な気がしたので周囲の筋彫りを先にしていきますこれで筋彫りができたのでパテで全体の傷を埋めていきます。 スイッチモールドのプラチップを貼っていきます。 接着もある程度乾燥したので高さを整えていきますバリも取って。 できたのがこちらになります。